平成29年3月28日、阿蘇市にある阿蘇草原保全活動センターで阿蘇草原の未来を語るシンポジウムが開かれましたシンポジウムの開会にあたり、まず阿蘇グリーンストック理事長の佐藤阿蘇市長が挨拶しましたこの草原シンポジウムは熊本地震で大きな被害を受けた阿蘇の草原の維持管理や 阿蘇の農業と観光をどのように盛り上げていくべきかを話し合い、阿蘇千年の草原の未来について探ろうと、公益財団法人阿蘇グリーンストックが開催したものです。はじめに、阿蘇グリーンストックの桐原昭専務理事が、震災の影響による阿蘇の草原の被害と野焼きの現状について、 さらに環境省九州地方環境事務所国立公園課の北橋義明課長が草原再生と国立公園満喫プロジェクトと題してそれぞれスライドを使いながら事例を発表しましたそして阿蘇草原再生専念委員会の坂本正委員長をコーディネーターとして草原再生の専門家や地元の牧野組合 また観光関係者の5人のパネリストとともに阿蘇草原の創造的復興に向けてと題してパネルディスカッションが行われましたパネリストからは観光に結びつけるために野焼きを夜に行ってはどうか一般の人が立ち入りできない牧屋内に有料で観光客を入れてみてはまた草刈りなど阿蘇ならではの体験をさせたならば などの意見が出されていました。シンポジウムには草原関係者や市民などおよそ100人が参加してパネリストの提言に熱心に耳を傾けていました。